敵の居所はどこだそこら重大移動神殿供養空に漂う巨漢が奴らの本殿だよろず屋の旦那闇落ちしちまった全てを無にするデビルマンパターンです奴らから目を離すな泳がせて動向を探るぞ動き出したぞこっちも二手に分かれておうぞ分かりましたフォモードあるのを忘れてましたそれじゃあ俺はあっちのパンを買ってくる土方 お前は向こうのアンパンを買ってこいおままの土方さんですってアンパン買ってきたっすやっぱやめとこ誰かと会ってグラサンごときじゃ隠せそうにねえしなバザーこのパン使うから頼み聞いてくんない頼むなんでお前までマネキンになってんだお前もやってたんか、うん、これ手に取ってみたいんですけどはいはい脱がせていいよい潰した方が早そうだ<笑> こっちなんでモブコップ首に戻しておきますねそれ違う首、はあ、ここって錆びれた剣術道場じゃなかったっけ何こいつらはい、皆さん今日の鍛錬はここまでですいいじゃあ、ご褒美のバーゲンダッシュを持って解散絶対焦るか飼いきす気満々じゃねえか この時代に剣を守れるのは君みたいな人なのかもしれない。だけどいいのかい何がそれでも構わないわよ。僕らもこの2年でいろいろあったわ。それが一族の教授さん。見合いをしようと思う。心配いらないよ。もう女の子を連れて帰ってきたりしないから会いたがっていたよ。あいつと、下手したらあいつと見合いさせられてたかもしれない。ゆうちゃんの花嫁姿。今の江戸の姿を。 ああでもその前にマネキンを片付けよう全然男嫌い克服できてねえだろうがもう拾い食いもゴミ集めもやめると約束したんだがおそらく今もまだどこかでゴミを拾ってるんで生きてるかいこれからは悠々自的にやりたいことやってこうと思ってねみんなそういうねまあ、わしは一度もゴミだと思ったことはないがそんな偉そうなこと言うつもりはねえよ だからこいつを見なよディレクターさんだがおしゃれな着物を着し、おしゃれなローンも入れてやればこれをどうすれば新たな使い道が生まれると思うであそのゴミたちは我々にもまるで生きているかのように見えましたようやくマネキン地獄から脱出できたおいなんとか家を高すぎそうか。 だから世界を潰そうなんていや地閉だろう俺はただ壊すだけだ臭い世界をもっと自分の言葉で私ただバイトしてたら片目男に脅されたねそうかあれはすでに別人だったのかじゃあ本物は今どこで何をたぶん私の代わりにバイトしてますマヌケなのさして変わってねえそこから一歩でも動いてみなさい高杉晋介 蜂の巣にしてあげるから高すぎて固めですよね見てください僕はこの通り両目で…その距離からこの偽物の目に気づくとは大したもんだ坂田銀時は…今どこにいるあいつにはもともと寝なんてどこにも生えてねえんだからてか食は多くね偽すぎ俺は嘘はつかねえつけえなもうあいつのことを忘れろ 待ってても無駄だそのまま行くと世界を壊す前にあなたが壊れちゃうけどいいおい、そういや、さっきあっちで白熱の男を見たぜ。坂田銀時に会えるまで、この下毒剤は渡さないから歩くこともままならねえよ、どうするつもりだ、チワワ。チワってなんだ、チワはもう限界だはい、はい、はい、はい、入ってます。あななたに坂田銀時を渡さないそこまであいつに会いてか、あそこの店の。 パンツ売り場で見ましたおーいメスブターい振り出しに戻った女の敵は吉原の敵じゃあれの始末はわっちに任せなんしでも良かったじゃないシミとかついてなくてでもあれあそこに毛がついてないいやあれはあいつの髪の毛が中から飛び出してるんじゃない、うん、ていうかいつまでそれ被ってんだ返せ 誰でも昔はラスボス的雰囲気で登場してたらしいけど、いくら悪者でもやっていいことと悪いことがあるわよ。その男、おそらく銀さんと一緒に江戸にやってきたはず。しめるついでに銀さんの居所を吐かせられればいいんだけど。じゃあ、なんで私たちのところに顔を見せないのいや、そこでパンツかぶってるからです、はあ。女ども、俺をいくら恥ずかしめようと無駄ださなぜなら、俺は高すぎであって高すぎでない存在だからさ。 話をか男をもてなしこそすれ苦しめる場所ではない。あっ あ, っいううっ あ, っあ、誰だ！おっぱいって何がエロいんだっけ？なんで二つあるんだっけ？邪魔だな。痛い。煩悩から解放されて悟りを開きかけて。今の俺にとってはそれもおっぱいも言葉を並べるに足りぬ千なきこと。悟り開いたのに叫び声あげてるけど。 我無なり、我食うなり、我おっぱいには全然興味がないなりほらおい、銀時は色即是空、色即是空月、ばあさんたちの代わりに中に入って、父を揉ませてあげなさいよなんでそうなるザルトビさん、なんで私は最初から入ってないの耐え無なりこっちもスタンバイ OK だあんたがも見に行ってどうせんのなぜそこまでする必要がある、おっぱいだよ。おっぱいだよって誰じゃかけて行ってもよかったのにさ 木の元に出た吉原はやがて普通の町になっていくのだろうったものが変わりなくなっていくのを眺めて暮らすのは共に未来を歩むはずだったものを一人残して進むのはそれを伝えてやりたいだから教えてくれあいつは今どこにいて何を見てるもしかして通じたのかしら全部話す覚悟を固めにいったとかこの無能が勝っとけって言ったのにあいつはどこいった 俺も置物のふりしてあっちの方で貼ってたんですが逃げられちゃいましたそうすればあいつはまたみなと一緒に同じ道を歩いていけるよろず屋さん本当にありがとうございましたきのは知らないけどは税にぶぜいは見栄えがよくないですよはいかっとーいのこなえーえー、その前にいっシームですそれではただいまより裁判を改定しますいやいやちょっと お前なんかちょっとでも本編出られただけマシねえか、かぐんリンタマ、終わる終わる詐欺裁判を始めます最終回です、うんえー、今日、こんな中途半端な形でアニメが終わってしまうのにはかいわけがあるんですはい、こちら2015年4月から放送されたテレビシリーズ第3期です原作が近々終了しますと終わるから始まったってこと はい静粛に静粛に原作は終わるどころか驚愕の真実と…アニメの方は新選組がさらばしただけで時間切れになりました無駄に尺食った新選組は有罪土方東四郎は死刑なんでだよなんで俺だけ死刑それがこちら 洛陽決戦編から始まった第4期です。ササ親父ののののののったたたたたるるいいれれれれれそめめめ話を見せつつけけられる羽目になななりましたも死刑や、やめろだはやめてくれ最終長編編とととされたここここ白金魂でででんんんよ流格好とあと しいて実写ドラマとか舞台挨拶にも出ていたのがムカついたんだ本当に裁かれるべきなの